平野のし筋トレしなくてもムキムキなのはなぜ意外な秘密があった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。筋トレはしていないけどムキムキな平野のしその理由を医師に聞いてみると、あんたを騙した、白鷺俺が食ってやるよ。現在放送中で、 キングプリンス平野氏仕様が主演を務めるドラマクロサギ TBSK。作中では平野の筋肉が垣間見えるシーンもある。テレビなどで筋トレは全然していないと話す平野だが、それでもムキムキなのには秘密があって。近く歯磨きでも筋肉がつく平野は10パックに割れた腹筋 がっしりした二の腕、引き締まった背中と、見事な肉体の持ち主。10月17日に発売された月刊誌、PSD で表紙を飾った際も、その体つきが話題になった。だが、テレビなどで日常的にトレーニングをしているか聞かれると、全然していないけど勝手に筋肉がつくんです、と答えている。過去のバラエティ番組では、 歯磨きをするだけで二の腕の筋肉がつく、階段の上り下りでふくらはぎが鍛えられる、など思わず疑いたくなるような発言も、平野のように筋トレなどをしなくてもムキムキな人にはどんな特徴があるのだろうか。医療法人団正界、中整形外科理事長の樋口直彦さんに聞いたところ、全く予想していなかった事実が明らかになったのだ。資格医師に聞いてみると、 樋口さんによると筋肉がつきやすい人の特徴としてホルモンの影響と遺伝の影響が挙げられるという前者に関しては筋肥大するために重要な男性ホルモンテストステロンの分泌量が多いことが考えられるとのこと後者についてはこう解説する筋肉にはチキン繊維と側筋繊維があります この二つの繊維の割合は遺伝によって個人差があります。チキン繊維は持久力に関わる筋肉で長い時間小さな力を発揮するのに適している筋繊維で、マラソン選手などの長時間運動を行う人に多い筋繊維です。一方、 側近繊維は瞬発的大きな力を発揮するのに適した筋繊維で、陸上の短距離選手やボディービル選手に多い筋繊維。地筋繊維に比べ太く、側近繊維の割合が多い人は筋肉質な場合が多いです。樋口さん。そうした点を踏まえつつ、平野の体つきについて聞いた。平野さんは地筋繊維が優れた筋肉の持ち主であると推測されます。 筋肉がつきやすい遺伝的な要因と生活習慣を持っておられると考えられます。彼の筋肉のつき方からすると、いわゆるサイマッチョなので筋トレよりはダンスでの有酸素運動による筋肉だと思います。前で樋口さん。四角幼い頃の習慣も関係か平野は8歳だった小学校2年生の時にダンスを習うなど、幼い頃から踊ることに慣れ親しんできた。 幼少期からダンスをしていることも身体に良い影響を与えているのだろうか。幼児期は神経機能の発達が著しく6歳までに大人の約8割程度までの神経機能が発達すると言われています。そのため、幼児期にダンスやその他の運動をすることで運動機能が顕著に向上します。また12歳頃、発達における第二のピークが来ます。 この両方の時期に一つのスポーツをするより何でもやってみることが身体機能の運動機能向上につながります。なお、筋力トレーニングは成長が止まってから15歳以降にすると有効です。ここで言う年齢は未年齢ではなく成長の段階が6歳らしい12歳らしい15歳らしい年齢になります。前でひぐちさん。過去のバラエティ番組では 10歳だった小学校4年生の時にバドミントンを始め、中学1年生の時に地元愛知県で1位になったことが紹介されている部屋。8歳でダンスを始めて、並行して10歳でバドミントンもこなすなど、見事にこの流れに乗っている。近く、腸内環境も大切。前出の樋口さんによると、筋肉がつきやすい人のもう一つの特徴として、 腸内環境が整っていることが挙げられるという、どんなに筋トレを頑張っても腸内環境が悪く腸内で必要な栄養を身体に吸収できていないと筋肉はあまり大きくなりません。筋肉がつきやすい人は良い生活習慣を送り、栄養バランスの取れた食事をせつっており、腸内環境が整っている人が多いかもしれません。前でひぐさん。この点でも、平野は抜かりない。 2020年2月にファッション雑誌、ビビーのインタビューで、今はグルテンフリーです。へいや、何よりも食事の管理ですね。何かを塗ってとかよりも、内側からのケア。脂っこいものとかパン、免疫は控えています。と発言しているのだ。幼少期から積み重ねてきたことが、何もしなくても筋肉がつく、体質につながっているのかもしれない。